あゲルくん、ついにドローン買ったね。買いました。ショート。おお、買ったばかり。そうですね。なんなんていうドローン？テロです。テロ？はい。え、ライズテロ。ライズテロ。カメラもついてるんでしょ？カメラついてます。すごいね。めっちゃ今楽しみでしょ。楽しみと緊張とあります。あった。 ちょっとそのね飛ばすご と, をと飛ばしてもらうて、はい、おおすげえおおすげえおおすげ え, すげえめっちゃ飛び降るやん やばえそうだスマホ気持ちいい気持ちいい気持ちいい。えーどんな感じ今 ハテフライトどうですかいや。楽しいですけど、うん、思った以上思ったように飛ばせないです、ね。思ったように飛ばせない。結構シビア操作が。難しいです。難しい。あ、は、強い。おお、はい、一言。今、え、のー、いいフライトドして ありがとうございます。あでしにないす